は い, はいみんな来たよ大阪雫役前田香織です間に合ったー。<笑>いいええ間に合いました。陽気季節大学の木と森です。よろしくお願いします。青くなってる。青くなってる。青くなっ て, 本当本当ってる。青くなってる。ちょっと紫っぽかったんだけど。色、ね、や いやたまたまだから申し訳な い, <笑> い, いヤです で, す、うん、で, までもいいよ、運命だよ。運命